の笑顔でラスメア知りたいそのひょみつみきてるや」「言てるとこさえ彼女の笑顔」 負けです「お星様の引き立て役人です」「すべてがあの子のおかげなわけない」シラ「しゃらくさいねたみ嫉妬なんてないわけがない」 秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの間流れる汗も綺麗な悪ア悪あルビーを隠したこのまぶた歌いをり舞う私はマリアさあ嘘は飛びきりの間誰かに愛されたことも誰かのこと 愛したこともないそんな私の嘘がいつか本当